メッキブンうはあ、うはあ、うはあ。ダメだ、ガイルのやつ強すぎる。なんとかして、あいつに勝つ方法はないものか。これを見てみろよ。公式プロフィールか。ガイルの嫌いなもの、日本で竜に食わされた納豆ってあるぜ。あいつ、まだあの時のこと、根に持ってるのか。でも、そんな弱点、戦いにおいて何の役にも立たないだろう。まあな、いっそのこと、納豆を体に塗りたくって対戦したらどうかな。それだ。えっそれだよ。 あいつの弱点を体に塗りたくって対戦したらやつは何もできまいマジでケン早速納豆を100人前ほど調達してくれ冗談で言ったのにほら納豆をかき集めてきたぞ<笑>いつもすまんなケンでは早速、竜巻旋風客うわあよしできたこれでガイルのやつもおいなんで後ずさるんだよく来るななんだよ逃げるなよやめろおい待てよほんとこっちくんなって 波動く特別、ガイルだけが納豆嫌いってわけじゃないみたいだな。